今回のお寺は、京都の中でも私が特に行きたいと思っていたお寺の六原蜜寺です。お寺の名前は、仏教の教えの中にある六原蜜に由来しています。ハラ蜜とは、悟りの世界に至ることで、六原蜜とは、その世界に至るための6つの修行のことです。六原蜜寺は、天暦5年、第60代第5天皇の王子である空也聖人によって創建されました。 空上人は当時京都に流行していた病気を鎮めるため十一面観音像を手押し車に乗せて念仏を唱えながら街を歩きましたそして病人にお茶を振る舞い病気を鎮めたと言われています平安時代に平忠盛がこの寺の達中に兵を駐留させたことをきっかけにこの辺りで平家一門が栄えましたしかし平家没落の時に火事に遭い 本堂だけが残ったとされていますその後、源の頼朝、豊臣秀吉、徳川将軍らによって修復が繰り返されて今に至っていますこれは境内から発掘されたお地蔵様ですここに一箇所にまとめて置かれています これは水かけ不動です水をかけてお参りします これは一岩石といって、柱に円盤状の回転する石がはめ込まれています。一つ願い事を思いながら石を3回回すことで、願いが叶うと言われています。叶えたい願い事を一つ決めて、ぜひ回してみてください。これは撫で牛。自分の体の痛いところや辛いところを撫でるといいそうです。言ったらぜひ撫でてみましょう。六原蜜の放物館には、空や正人の像が置かれています。 これがその有名な像です口から何か出ていますけどもこれは阿弥陀仏です南無阿弥陀仏と念仏を唱えると口から6体の阿弥陀が現れたと言われていてその様子を表しています放物館へは本堂の左から行けます放物館の中は撮影禁止になっていますのでぜひ行ってご覧ください参拝した後御朱印もいただきました 今日もご覧いただいてありがとうございますぜひ高評価、チャンネル登録お願いしますではまた次回をお楽しみに